それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、あの前回は、と、まあ、法難法ということで、えっと、法難法のアルゴリズムと、それからそれに、えっと、付随するアルゴリズムで、あの、十進二進 の, あの数の変換というのを取り上げました。で、えっと今日はその多公式や多倍調数の加算と法難法に引き続きまして、 え、多項式や多倍長数の、まず、上段から取り上げていきたいと思います。まず、その、まあ、セクション 2.3.1 ですね。えっと、テキストで言いますと、21ページの末尾から22ページに入るところですので、テキストのある人は、えっ と, と、一緒に見ながら、確認してください。えっと、一変数多項式 の, あの上段という話をします。で、 えっ、ー、と、一応まあ、あの、この授業では、その、いろんな計算のアルゴリズムや計算量の見積もりを示すということですので、えっ、ー、と、まずこの例題から、あの、見ていきましょう。で、これは、まあ、整形数の多項式、2つ持ってきたんですけれども、えっ、ー、と、AX は、っと、三次の多項式。それから、えっと、BX は一次の多項式。これを、その、掛け算するっていうんですね。で、 こちらにその筆算の例を書きました。一応ここではその xn 乗とかですね、xi 乗とかそれからプラスの記号は全部省略しております。このように、例えば A の多項式 A の係数ですね、工事から並べて、それから B の係数もこのように並べておりますので、間違いないように見てください。そうしますと、基本的にはその、 この掛け算、多項式、チェーンソー多項式の素朴な掛け算というのは、その、ま、あかけられる多項式ですね。今回は、あの、AX に、その、かける方の多項式、BX の、その、係数を一個ずつ、こう、かけていくと。で、最後に、ま、それらを、ま、加えるという操作であることが、あの、わかると思います。ですので、まあ、基本的には、この BX の各、 係数を一個ずつ取り出して、それを順番にこの ax の係数にかけていく操作の繰り返しということになります。で、一応それをまとめますと、あのこのような形のアルゴリズムで書くことができるでしょう。と、まあちょっとすみません、下の方があの切れてしまいますって言いますけれども、と、まあ入力がその ax は係数の多項式、それから、え BX は M 字の多項式で表されていて、でまあ、出力は CX、これは K プラス M 字の多項式とします。で、えっと、まあ、あの、処理の中身を見ていきますと、まず、えっと、最初、うん、最初の1行目では、えー、これはあの C の i ですね、この CX の係数に一応あの0をバッと代入しておきまして、 で、あの、二番目のステップで、その、実際の掛け算を行っております。え、この i が0から k を動くというのは、えっ、ー、と、これは、この a のですね、あの、時数分だけ、えっと、動くんですけれども、その中で、えっと、さらに、その、フォア分が重なっていて、この j が、えっと、0から m を動きます。えっと、これによって、その、 えー、A の、えー、と B の係数ですねこれ B の。この場合は B の係数にこの A の i とを順番にかけていって、えー、それを新しい係数とするということで、えー、でちょっとすみませんあの下の方隠れていますけれども、うんと最後はあの多項式、出力の多項式 C を出力するということになります。で まあ、次にあの、その計算量の見積もりをするわけですけれども、一、え、応、ー、ここでは、その、まあ、整数の加減乗を単位として、えー、計算量の見積もりを行います。えっ、ー、と、まあ、多倍長数の掛け算などは、本当は必要なんですがあの、まだやっていませんので、これからやりますので、とりあえずは、その、えーと、数が、桁数がどんなに大きくても、 そのまあ整数同士のあの掛け算。加減乗上一回ということにかして数えてやっています。でそうしますと、えっとまずえっとこの計算量の見積もりでは、その代入はあの無視するということにしておりますので。まあ一行目のには特に計算は発生しておりません。でえっと二番目の、二行目ですね、二行目のところが実質的な計算で。まずあのループ、えっと方分がありますので。 ここでのループが発生しています。で、回数は i が0から k まで動きますので、えっ、ー、と、まあ、k プラス1回のループが発生するということですね。で、その中で、えー、次にこの、えっ、ー、と、まあ、2行目の a のステップで、今度はその j に関する繰り返し、ループが発生しております。で、それも、あの j のループの回数も数えますと、あの0から m までですので、えっ、ー、と、m プラス1回ループが発生していますね。 で、あとは、そのな、そのループの中身で、その指則演算が何回行われているかっていうことなんですが、えー、ここで見えますように、えっ、ー、と、まず AI と BJ の積で、えー、掛け算が1回。それから、この積を、その C の i プラス J に加えるというところで、えっ、ー、と、足し算1回ということで、まあ、合計で、その、足し算1回と掛け算1回発生するということになります。で、3番目は、あの、まあ、リターン分ですので、特にその指則演算には関係ありません。 というわけで、合計の、あの、指則演算の計算量は、と、まあ、きちんと計算すると、2×k プラス 1×m プラス1と。で、これを、ま、ラジオで、あの、上階で評価すると、えっ、ー、と、オーダーの km ということになります。まず、ここまで、あの、理解してください。よろしいですか。で、えっ、ー、と、この k と m っていうのは一体何だったかっていうと、 実はこれ入力多項式の時数だったわけですね。ちょっと今、スライドからは消えてしまいましたけれども、K が A の時数で、M が B の時数でした。ということで、その、一連数多項式の乗算に関する、その整数上の計算量、演算回数は、この入力多項式であるその AX と BX の時数の積に比例すると言えます。でただ、先ほども述べましたように、 そのまあ、同じその整数の積といっても、その1桁の整数の積と、あと100桁の整数の積では、あの計算機で の, そ の, あの計算量というのはちょっと当然違って差が出てきます。ですで、えー、とワードまあここで言うと、ワード単位 の, あの計算量の見積もりをしないと、何でしょう、入力多項式の整数の桁数も含めた計算量の見積もりというのが、まあ、正しくは あのあんまあんま、比較的正しくはないということになりますので、えー、とこの次にその今度は多倍調整数 の, その 計, 算量計算量の、まあ、見積もりをしていきたいと思います。まずここまででしょうか。はい、ということで、えーとまあ、ま, ずまず一変数多項式の、まあ、アルゴリズムと計算量の見積もりを行いましてで次に、えーとまあ、今度は整数を、まあ、多倍調整数も考慮して えー、と計算量の見積もりを行うんですけれどもまず最初に行うのはその片方が多倍長の整数でもう片方が単精度の整数の場合の見積もりをしたいと思いますで、えー、とその前に、えー、と最初にですねそのまず単精度整数同士のその乗算の際 の, あのルールをいくつか定めておきますえっ、ー、とこれは、えー、とまあ x と y がまあ整数のとき のことをその時のですね、あの、桁数がどうなるかっていうのを一応確認しておきます。えっと、すなわち、x が、x、整数 x が n 桁で、えー、整数 y が n 桁だったら、その積っていうのは何桁になるでしょうか、と。えっ、ー、と、言うと、まあ、あの、皆さんすぐ、あの、わかると思いますけれども、うんと、まあ、xy だと、まあ、2n 桁。まあ、たかだか 2n 桁になるわけですね。で、えっと、これを同じことを、その、 まあ、計算機上のワード数で考えますと、まあ、桁数もワード数も本質的には同じ考え方ですから、1ワードの整数と1ワードの整数、あこの場合はその、まあ、符号なしの整数と考えて、符号なしの1ワードの整数同士をかけたときに、そのかけ算の結果は大きさはどのくらいになるかっていうと、まあ、2ワードになると。でですので その1ワードの整数2個の積の結果を正しく保持するには2ワード分のメモリーが必要ということを確認しておきます。でそこで、えー、と今回このテキストではこのようなあの演算装置を用意することにします。えー、と入力される整数はこの x と y ですね。x と y をかけるというのをまずやります。で、x と y はえとこちらにありますように 1ワードで与えられているものとして、で、その積 xy というのが、まあこの2ワードとして、ここの補助演算装置と呼ばれるところに、その上位のワードが代入、入っていくものとします。で、ここではさらに、この xy の積に、えっと、もう1個、1ワードの整数 z を加えた操作までを含めて行うということを考えます。 そうしますと、えっ、ー、と、xy ですね。積 xy に2ワードの数 xy に1ワードの数 z を加えまして、で、その結果がまあ2ワードの数になるということで、その時の計算結果の上位のワードをまあガンマと置いて、えっ、ー、と、のワードを w と置くことにします。で、そうしますと、これをまあ普通の整数の式で表しますと、えっ、ー、と、 今行った計算操作というのは xy プラス z なわけですね。で、その計算結果がと上位桁がガンマで下位桁が w ですから、上位桁というのは実質的にはこのガンマの2の n 乗倍なわけです。ですので、えっ、ー、と、ガンマの2の n 乗倍プラス w という形で、えー、結果が出てきたことにします。で、これを、と、w とガンマの、えっ、ー、と、こういう組みでですね、表すことにします。 ま、でいいですかえっ、ー、と、xy プラス z で出てきた結果の、えっ、ー、と、下位桁を w として上位桁をまあガンマとします。ということで、あの、このカッコで区切って表したときには、その、なんでしょう、表示される順番が逆ですので注意してください。本来は下位桁が w ですので、で、それを、ここではその下位桁の方を先に、あの、カッコの中に記入しています。までいいでしょう。 で、えー、まあそういうですね、あの演算の、演算器ですね、あの計算機のルールを作った上で、まず多倍長整数と、それから単精度の整数の乗算を1個考えてみましょう。でここでは、A と B をかけるんですけれども、どちらも A と B は本来整数なんですが、A は多倍長数ですね。ここで A は4ワードの整数とします。 で、B は1ワードの整数。単、まあ、精度の整数ですね。で、これの掛け算を見てみましょう。考え、実際にやってみましょう。でそうしますと、えっ、ー、と、先ほどの、えっ、ー、と、ルールに従いますと、うんと、まず、えっ、ー、と、B に、えっ、ー、と、A0 をかけます。そうしますと、えっ、ー、と、一番下の桁は、えっ、ー、と、まあ、A0×B で、えー、その上位、 桁がまあガンマ1という桁にこうなるわけです。で、えっ、ー、とこのガンマ1はあのー、この次の上位の一つ上の桁のワード値としてなりますね。まあえっ、ー、とまあ掛け算でいうその繰り上がりの対象になるわけですね。で、えっ、ー、と次にその 次の桁ですね。2ワード目の桁の掛け算を考えますと、B に A の1をかけるんですけれども、この A の1、今度はそのここに掛け算の結果が入って、でこれにガンマ1ですね。この桁上がりのガンマ1が加わるという形になりますで。この2ワード目での桁上がりをガンマ2とします。 で、3ワード目では、えっと、B に a 三、えっと、A、あ、A2 か。B に a 二をかけて、で、えっと、下からの桁上がり、繰り上がりのガンマ2を加えるということで、これを、この時の、その、繰り上がりをガンマ3というふうにしますね。で、最後、えっと、4ワード目の桁では、えっと、B に A3 をかけたものに、んと、下からの繰り上がりのガンマ3を加えると。 でそれで最終的にここの桁での繰り上がりはまあガンマ4になってで最後この計算結果の一番上の桁がまあガンマ4になると、まあ、そういう仕組みでその計算が進みますここまでいいですかとまああの繰り上がりは起こっていますけれどもあの起こ繰り上がりが起こっていることはたいその我々が普段使っている十進の掛け算における繰り上がりと、まあ、ほぼ 同じことをやっていると思ってください。で、一応今の操作をアルゴリズムにまとめますと、まあ、テキストにもありますが、このような形になります。入力は A として、K ワードの多倍調数ですね。A0 から A の K マイナス1と。それから B は単精度で、符号なしの単精度の数を与えたものとします。 で、それで c としまして、えっと、k プラス1ワードですね。えっと、k ワードの数に1ワードの数をかけると、まあ一般的にはその結果っていうのは、あの、k プラス1ワードになりますから、その k プラス1ワードの数 c を返すという形のアルゴリズムを作ります。で、最初に、えっと、ガンマ0に0を代入しておりますけれども、これは、 えっ、ー、と、以前、その多倍調数の加算の時にも出てきたと思いますが、あの、一番下のワードでその下からの桁上がりはないということないですので、まあ、便利的にこういう処理をしておきます。それで、えっと、この2のところですね、この2の、えっと、二行、第2行で、ここでその先ほど説明した、その各桁ごと の, あの掛け算を行っています。えっと、i が、 0から k-1 ですので、ちょうどこの a0 から a の k-1 にこうあの対する掛け算を行っているということですね。で、実際にこの i 番目の、a の i 番目のワードにこの b を掛けて、で、それにこのその下のワードからの繰り上がりを加えるという操作を こ, うこのような形で表しております。で、これをまあ、あの掛け算を続けますと、最後、 この K マイナス1ワード目ですね、K マイナス1ワード目での繰り上がりがあの、この K ワード目の値になりますので、これを C の K に代入すると。で、最後、この、えー、と K プラス一ワードか、K プラス1ワードになった、その計算結果を返すという形で、えー、計算が終了します。えー、ここまで大丈夫ですかはい。 映す人がいたらちょっと待ちます。はい。で、その計算量の見積もりですね。えっ、ー、と、今は、えっ、ー、と、ワード単位の指則演算の、で、計算量を見積もることにしましょう。と、そうしますと、えっ、ー、と、まずこれ2行目で、あの、繰り返しフォア分が発生しておりまして、そのループの回数をいつも通り数えますと、 まあ、i が0から k-1 の間を動きますから、ループは K 回発生します。で、えー、じゃあその K 回のループの中で、そのワード単位の指則演算の発生する回数を 見, 見ます と, と、この ai×b というところで上段1回ですね。それから γi を加えるところで加算1回発生しますね。で、とまあ、一応規則演算として発生するのはこのぐらいですので、まあ、合計を見積もりますと、 まあえーとえー、と 2k ということなんですけれども、上階を見積もると、まあ、定数で見積もると、ラジオの k ということになります。で、えー、と k というのは実は、その、入力となる整数 a の長さを表していますので、この k というのはこの a の長さということで表すことができます。ということで、一応ここでわかることは、その多倍長数と、 あと、単精度の数の乗算の計算量というのは多倍調数の方の数の長さに比例するという点に注意してください。では一応これを踏まえて今度はその多倍調整数同士の乗算を考えたいと思います。で、えっ、ー、と先ほどはその A として多倍調整数を取ってきて B として単精度の数を取りましたけれども 今度は B にも多倍長の数を取りました。で、ただし、ここにありますように、一般的にその A と B のワード数というのは、必ずしも一致しなくても良いものとします。もちろん一致していても構いません。で、こうして見てみますと、まずこの A と B のですね、各ワードの積の形に分けて、筆算で表しましたがあの気づ、皆さんも気づくと思いますけれども、あの先ほどこの授業の最初の方で見せた 多項式、一変素多項式の乗算の筆算によく形が似ていることがわかると思います。というふうに、この多倍長数同士の乗算というのは、実は先ほど見せました多倍長数と単精度の数の掛け算の繰り返しで表せるということがわかると思います。実際に最初の段階ですね、この最初の段階では、 この多倍調数 A に、この多倍調数 B の下のワードの B0 をかけたものをまず計算しますね。で、次に同じく A に今度は B の上の桁の B1 をかけた結果をこう、あの、あら、が出てきます。で、最後に、まあ、それぞれの その多倍長数と単精度数の数、えー、掛け算の結果を順に加えていくことで、まああのー、えーとこういう形でえと計算結果がえと得られております。はい。えー、とちょっとあの質問が出たんですけれども。えーと アルゴリズム多倍長数と単精度数の乗算でステップ3は、えー、と CK プラスガンマ K ではないですかという質問が出たんですがちょっと確認しましょうね。 一応ですね、あのー、そうか、えっ、ー、と、最初に、そうか、本来はこの C0 から Ck、あの、最初っていうのは、このアルゴリズムの最初段階で、この C0 から Ck にはゼ、初期値として、0を代入しておくべきだったかもしれませんけれども、えっ、ー、と、もともと入力の値は、えっ、ー、と、A が K ワードなんですね。ですので、あのー、 A, A の0から A の K-1 までは値があります。ですので CK にはもともと値は入っていないはずなんですね。K プラス1ワード目ですから。ですので K プラス1ワード目っていうのはあのもうあの K ワード目 の, あの乗算の桁上がりが入ってくるだけなので基本的に、えー、と CK にはガンマ K が代入さ れ, ただけでされるだけで問題はないはずです。えー、そういう回答でよろしいでしょうかあの 一応あの、質問してくれた人は匿名だったんですけれども。ということでもしあの、疑問がありましたら、この授業の後またあの、えー、相談してください。はい。ありがとうございました。えっ、ー、と、そこで、あ、そうですね。でじゃ あ, あの、多倍調数、うんと、あ、ごめんなさい、これもタイトル違いますね。これは多倍調整数同士の冗談。 でしたね、の例題でしたのでここもタイトルを直しておいてください。で、えー、先ほど の,、まああの話を踏まえまして多倍調整数同士の乗算というのが、えー、とこのような形になります。で一応そのこれそれぞれのアルゴリズムの中でですねこの多倍調単精度乗算っていうのはあの先ほどこの前の段階で定義しましたあのアルゴリズムを 呼び出し使っているということに注意してください。えー、とここではまずその、そうですね、これはあの最初の桁ですね、最初の桁を計算するのに、まずこれを一回読み出しておりまして、で次、2桁目以降は、この前の計算結果に、前の桁の計算結果に、新たな計算結果を加えるという形の繰り返しとなっております。 で、まあ、その計算量を順番に見積もっていきますと、えー、とまずあのこのステップ1のところで、とこの a と b0 をかけるっていう操作がありました。で、ここは乗算が、あとちょうどこれは、えー、と a a はこの場合、a は多倍調数で、b0 は単精度の数ですので、乗算は a の長さ分だけになります。 で次に、えーと、ステップ2では、えー、やはりループがありまして、フォア分で、でループの回数は m プラス1、m マイナス1回ですね。すみません。ここもちょっと訂正しますね。m マイナス1回でして、で、えー、その中で、とそれぞれその計算量なんですけど、まず多倍長と単精度の乗算、a と bi の乗算で、ここがその a の長さ分だけの計算量になっております。 で、今度、ここで、その、多倍調の加算を行っておりますけれども、この加算の計算量はいくつかっていうと、えっ、ー、と、加える、その、この、この数ですね、この数の結果が、A の長さ分だけありますので、ここでの加算の計算量は A の長さ分ということになります。ここに注意してください。 で最終的にそのどういう結果になるかというと、えー、とループがまあ m プラス1回で、でえー、と 加, 算があ加算と乗算がそれぞれその a の長さ分だけ の, あの計算量でしたので、そのラージオで評価すると、とこれはあのー、m るの a の長さということになります。で、えー、とあこれループ m はループの回数のオーダーですね。 でこの m っていうのは実は何だったかっていうとこの b の長さを表していますのでこれは a の長さと b の長さの積というふうに表すことができます。はい、でしょうかそうすると結果としましてその多倍長数同士のその計算整数同士の計算量というのはそのそれぞれの数の長さの積に比例するということができます。 大丈夫ですかねはい、じゃあ次行きましょう。で、えっ、ー、と、じゃあ、あの、一応このセクションの最後にあの常用付き助断というのが説がありますので、まあ、それについて簡単に、えー、と触れておきます。で、えっ、ー、と、まず、あの、整数 の, あの常用付き助断については、え、これは、あの、皆さんよく知っていることだと思いますけれども、えっ、ー、と、整数は、あの、乗用の付いた助断ができるということで、えっ、ー、と、これを、 えっと、まあ、A の B による、ま、序算と呼ぶことにして、a ル b と書くということですね。この辺は、えっ、ー、と、まあ、よくご存知だと思いますので、えー、さらっと触れておくことにします。で、えっ、ー、と、その際に、えっ、ー、と、いくつか、その、名前がありますけれども、えっ、ー、と、A と B と Q と R ですね。えっ、ー、と、これは、A が、えっと、B に Q をかけて、R を加えたものに等しいという場合なんですが、 そういう序断の時なんですが、まあ、A を非除数、それから B を除数、それからあの、あと Q は小ですね。でこれはあの小の英語のクオーシエントの頭文字を呼ぶこと、あのここはそういう時に書くことにします。それから R は常用ですね。えー、とリマイ ン, リメンダーですね。これもあの、英語ではその A モード B というような書き方をします。であと そのシ小と女優を同時に求める計算のことを一応テキストではその a÷b の結果矢印をまあ q と r の組に代入すると、まあ、こういう書き方をえっとええー、がされますので注意しておいてくださいでえっ、ー、と次に、えー、と多項式 の, あの女優付き除算についてあのまあここはあのー、さらっといきましょうか <笑>で、えー、多項式の常識序断なんですがと、まあ、こ, ここではその a と b というのをまあ一変数多項式としてであと bx をモニックすなわち、えー、主係数が1ということにしますで、えー、とこれは次、あのー、数については a の次数が k で b の次数が m で、えー、と a の次数が b の次数より等しいか大きいということにしてでここで a を b で割ると。 AX BX で、割るといいうあのあの算を行いますでそのアルゴリズムなんですけれども、まあ、基本的にはあの、これ皆さんがですね、あの筆算で行うその多項式の序算をそのままあの書き下した形になりますので、えっとまあ、それ以上ちょっと説明は結構、 あの煩雑になると思いますので皆さん実際にあの多項式割り算を一回やってみてですねでそれをアルゴリズムこのテキストにあるアルゴリズムと比較してでアルゴリズムの各計算されている部分がその実際に手でやっている比算のどの部分に対応するかっていうのを直接確かめてくださいで一応あのアルゴリズムの 書, の, あの書式を表しますと、まあ、AX がケ、えージの多項式ですね で、BX は M 字の多項式で、えー、モニックですので、えー、一番最後、すな最高時の係数を1と置いております。でこれに対して、まあ、出力として、えーと、Q が小ですね、K マイナス M 字。それから RX が重々、えー、ですので、M マイナス1字、えー。という出力を出す、返すような、あのー、アルゴリズムを組みます。 で一応このアルゴリズムですね、書き、えー、下しますと、まあ、こういう形に、えー、となりますけれども、あの実際には、あのこれあの、皆さんが筆算でいつも普段やってる多項式の常用 の, の月の序算そのものですので、えー、と一応各自でその確かめてみてください。この辺の辺計算が 実際にその筆算で引き算をしている部分に相当することが、あを、まあ、確かめてほしいと思います。一応あの、序算についてはあの、今回はあまり深くは入らないことにしますが、何か質問などありますでしょうか。はい。で、えっと、で、おまけなんですけれども、あの前回やりました、その、組み立て情報、フォーナー法に、 関すする補足を1点だけしておきます と, と、まあ、ここで補足しておきたいのは、その組み立て情報をですね、あの、コーナー法を皆さん、あの、一部の人はすでに習ったと思いますが、この組み立て情報というのが、えっ、ー、と、実は、あの、小を同時に計算しているということをあの指摘しておきたいと思います。これ、前回の授業では、例題として、この AX として、あの、 こういった公式ですね。4, 4次式。こういう4次式に、あの、x0 として十を代入したという、あの、計算を行いました。で、えー、これは、あの、まあ、乗与の定理から、その、この a の十この a の十というのは、えっ、ー、と、この ax を x マイナス十で割った時の乗与だという、えー ことも確認しましたけれども、えー、と実は、このときの小というのが、この赤い箱の中に、あの、現れております。えっ、ー、と、これは、その ax を x-10 で割ったときの小なんですね。ですので、具体的に多項式の形で書くと、えっと、5x3 乗プラス 53x2 乗プラス 528x プラス5288になります。ですので、 え多分気づか、気づいていない人もいるか、いたかと思いますが、まあ、もやれるまでは気づかなかったんですけれども、この組み立て情報をやっているときには、あの、章も同時に計算していたということを、あの、まあ、もし機会があったら、あの、各自確かめてみてください。えっと、実際に、その、割り算をやったときの、その章の、 形とそれからこの組み立て情報をやった時のここに出てくる式がですねあの一致していることがわかると思います。はい、えー、ここまで何か質問ありますでしょうか。あとあの最後ですね 2.4.2 にあの多倍調数整数の乗付式序断という説がありますけれどもあのまあテキストでもあまり深く扱われていないようですし。 あの時間の都合もありますので、ここでは省略させていただきます。ということで、今回の授業のまとめです。えー、今回は一応一変数多公式の乗算ですね、それから、えー、多倍調整数と単精度整数の乗算について扱いましたで。それを踏まえて、多倍調整数同士の乗算のについて、まあ、以上のアルゴリズムと計算量の話をしました。 それから、あと整数の重用付き乗算と、あと多項式の重用付き乗算について解説を行いました。ここまで何か質問ありますでしょうか。一応、次回はですね、第4章の方に入ります。第4章は、ユークリッドのご情報を中心とした、いろいろなアルゴリズムや計算を扱いますけれども、 あですね。あの、一応今日で第2章までが終わったということにしてで、一応第3章は飛ばして第4章に進むということで、あの、今日テキストを配布しましたので、あの、各自、えー、先の方をちょっと見ておいてください。じゃあ、一旦これで、あの、今日 の, あの講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。